それでは今日の計算幾数学1の授業を始めたいと思います。で、と前回は、えー、と主にあの可換環の基本的な定義などの復習をした後で、あのユークリッド除法に入りました。で、まああの前回はそのユークリッド除法とそれからあの拡張ユークリッド除法のまあ、その定理とですねアルゴリズムをあの説明しました。 で今回はその前回の内容を受けまして、拡張ユクリッりの互助法の性質について若干触れます。それから、今回から何回かにわたって、拡張ユークリッド互助法の応用の計算についても紹介しますけれども、今日は方逆元モデュラーインバースの計算を紹介したいと思います。ということで、まず拡張ユークリッド互助法の性質についてなんですが、 テキストがある人は、セクション 4.3、53ページからをご覧ください。で今日はそのテキストの中で、いくつか定理などがありますけれども、その中でその定理 4.25 というのを紹介したいと思います。あ多分次のページですかね、テキストだと。えー、と定理 4.25 をご覧ください。 えー、とここではまあ F と G をあの R の弦としまして常用付きの除算によってそのこのラムダ1から R1 ですねラムダえと0以上のラムダに対してえーと R1 から R のラムダラムダプラス1とそれから Q1 から Q のラムダっていうのをユークリット誤助法もしくは拡張ユークリット誤助法のように定めております。 それから、あと、S の0から S のラムダ1っていうのと、あと、T の0から T のラムダプラス1ですね。を、まあ、これも、あの、各種行ットのご情報のように、あの、定義します。え、一応、あの、その、RI、QI はどのように定めたかというと、こちらに一応、あの、復習のために出して、確認のために出しておきましたけれども、その、まあ、F を R1 と置いて、で、G を R…、あ、ごめんなさい、F を R0 と置いて、G を R1 と置いて、 それから R の i マイナス1を R の i で割った乗余を R の i プラス1にするということで乗余をずっと計算するわけですね。で、えー、と最後にその R この R のラムダマイナス1が R のラムダで割り切れたところで計算をやめるという形で定義しておりました。<笑> それから、えっと、Si と Ti については、あのこれはの拡張ゆくりとご情報の方ですけれども、S01T00 と、それから S1 を 0T1 を1としまして、えっと、S の i プラス 1T の i プラス1っていうのも、その R の i プラス1と同じような形であの計算をするということにしております。 で、えっと、ここで、この定理では、その最後ですね、そのアルゴリズム、えっと、EA の出力として、えっと、まあ、あの、乗用列の計算が、その、ここの段階で止まったときに、えー、この R と S と T の, あの出力を、えっと、まあ、D と S と T というふうにしております。で、まあ、なんでここで D になったかちょっとわからないんですが、あの、まあ、とりあえずテキストではそうなっているのに加えて、 あのテキストではところどころここの出力の D となっているべきところがあの R と書かれている部分があるのであの読むときに注意してください一応酒井先生に確認しましたらあの R と書いているところは誤色ですということをおっしゃってましたであとあの定理においてはあの Ti と Qi という二四二列の行列を次のように定めておりますと、TI、は 第1行が SI と SI プラス1それから第2行が TI と TI プラス1ですね SI と TI は先ほどその各張有権のご情報で定めた係数ですそれから QI はこのような形で2二成分がマイナス QI になっていますけどもこれはあの I 番目の除談をした時の小ですねを入れるという形で行列を定義しておりますでこの定義の主張はこの時次が成り立つと ということで、ずらずらと並んでいるんですけれども、まず一応、あの、順番に見ていきますと、まず A ですね。A は、これ F と G。この F と G っていうのは、あの、ちょっと見づらいんですが、F と G を並べた行ベクトルです。それから、その次の T の SITI っていうのは、SITI と、Ti、を縦に並べた列ベクトルですね。で、これをかけると、RI になると。それからもう一つは、 えー、と f と g を並べた行ベクトルにこの行列 ti を右からかけると、まあ、ri と ri プラス1というベクトルが得られるというのがまず主張の a です。で次に、えー、と主張の b は、えー、この行列 ti っていうのが実はあのー、t0×q1×q2×.qi というこの上の行列のですね席でに等しくなりますと。で実際には あのこの t0 っていうのはこう、あのー こ, の T、ここの ti の i に0を代入して、えー、と見てもらえると分かるように t0 っていうのは単位行列ですから、えー、と実質上はあの ti っていうのは q1 から qi の, あの積に等しくなるというのがこの b の主張です。うん、それからっ と,、えー、と次に c の主張はあの2位 の, の i に対してその えっと、Ri と Ri プラス1の GCD があの D に等しい。D っていうのは先ほどの、えっと、拡張行方とご情法の出力で得られる D に等しいと。それは、で、それはあの F と G の, あの GCD に等しいというのが C の内容です。で、えっと、D の内容は、この Ti ですね、ここにある Ti の, あの行列式というのが、実は、 えー、SITI プラス1マイナス STI、S の I プラス 1TI、あ、これはもうそうなんです。これは定義通りそ う, そうなんですが、ねえー、主張はこの TI の行列しか実はマイナス1の I 乗になっているということで、ここから分かることとして SI と TI は互いに素ですというのが D の主張の内容です。で、それからあと最後に E の内容は、これはあのー、 と f と g ですね与えられた最初の二数 f と g がえ実は、えー、と si si+1ti プラス ti+1 プラスそれから riri+1 プラスのまあしかるべきこういった形の積の和で表されるというのがこの e の内容です。 一応あの今日の授業の前半ではこの5つの性質のについてざっ、まあ、と、えー、説明、まあ、紹介できる部分は紹介したいと思います。でまずあの A の部分がこれは、えー、と A の主張はですねこれはの前回のやりましたもともとの各種ゆっくりとご情報の定理1の内容とそのまま被っていますのであの今回は省略します。 でえー、と次に B のです、ね、この TI、行列 TI があの行列、Qi、Q1 から QI の席に等しいという主張ですけれども、これは木の方で示します。で、i があの0のときは、えーまあ、この等式から明らかなわけですね。で、えー、ともしこれが0から i まで成り立つと仮定しますと、 えっと、こ, のこのスライドの一番下の行にありますように ti が q1 から qi までの積に等しいという仮定をしておきましょう。でその時にえーと ti とですね q の i プラス1の積を計算してみます。そうするとまあ実際にこのスライドにありますようにこの ti と tqi のプラス1をあの計算してみますと あのこの拡張ゆっくりとご情報でこの ti とか qi を計算した全化式が出てきましてそれに従うと実は ti プラス1に等しくなるということが示されますので基本的にはこれでそのキノコのステップが完成したということになりますで。で、えー、次にあの C のえと主張ですねえと2位の i に対して と Ri と Ri プラス1の GCD があの、まあ、拡張ゆっくとご情報の出力の、R、あ D, か D に等しくなるというのはこれもあの前回のです、ね、と授業で出しましたあの Ea の方の定理の主張のとりとあのかぶっていますのでここでは省略します。うん で、次に D のこの SI と TI が互いに素であるという主張なんですけれども、えっと、これはですね、まず、この2行目にありますように、えっと、T0 の絶対値は1なんですね。えっと、なぜかというと、えっと、この T0 ロの の行列を実際に作ってもらえればわかると思うんですけれども、S S I S E 0、T0、がゼロ、T 0がゼロで、S の1がゼロ、T 1が1なんですね。だから単位行列になっているので、あの T 0の行列式は1であると。それから一方で Q I の行列式、これはあの I の値に関わらず、あのマイナス1っていうのはあのこの点から見てすぐわかると思います。 でさらに先ほど証明したあの B の主張からですねあの Ti というのは実は Q1 から Qi までの積であの表されるということが分かりますのでそれを使うとあの Ti の行列式っていうのはあの Q1 の行列式から Qi の行列式の積になるわけですね。で Qi の行列式は全部マイナス1ですからそうするとあのこれはマイナス1の愛情に等しくなるということが示されます。 でえー、と最後に、えー、と主張 E なんですけれども、えー、とこれはあの、えー、と F と G がですねその Ri、Ri プラス1それから Si、Si プラス 1Ti、Ti プラス1といったような弦数を使って表せるという定理なんですがちょっと待ちください。 えー、とこれはですねあの先ほどの主張の A を使いますとそのこの、FG、F と G ですね F と G を並べた行ベクトルに、えー、と Ti という行列を右からかけたものが、まあ、Ri と Ri プラス H というベクトルに等しくなるということを言っております。で、えー、とこれはですね実はあの F と G に関するあの連立一時方程式とみなすことができますので これを F と G について解けばよいと。で、あの解き方としては、あの皆さん、えー、線形代数で、例えばクラメルの公式なんていうのをやったと思いますけれども、まあ、そういった形 の, あの、例えばクラメルの公式を使えば、この F と G というのは、あのうん、とこの TI, とか、R、Ti の成分とか、それから Ri の成分を使った、しかるべき行列式で表すの、行列式の有理式で表されますから、まあ、そういった あのことで、あの解くことができると思いますので、まあこれは皆さんちょっと各自やってみてください。ここまでいいでしょうか。